さあ、今週、カンロジさん、マジで嬉しいっす。いやー、来ましたね。しかも、来ましたよ。さらなる演出来ましたよ。さあ、こっからです。皆さんどうなるか、見届けましょう。さあ、どうなるか。なんなんだ、お前は はい、どうもみなさん、こんにちは、ナイチェスというわけで、本日、アニプレックスの公式チャンネルの方に、ま、こんな感じですね。ま、カンロジミツリさんのキャラクター CM の方が、え、投稿されていたんですけども、なんと本日も、え、サプライズ演出ありましたね、ということで、え、こちらでございます。いやー、マジか。いやー、マジか。 <笑>なんと先週と同じ流れですね。まあ、制作進行中ということで、まあ、新たな PV だったりとか、新たなでかい最新情報の解禁はね、まあ、なかったんですけども、まあ、これはどうなのかと思いましてですね、僕はですね、ま、あワンチャンこれ伏線じゃねみたいな感じで、来週まさか 何かあるこれまさかということで、まあ、今日はですね、まだまだ皆さん希望は捨てないでくださいということで、まあ、今後の可能性について考えていきたいなと思っております。え、まずはですね、え、9月の3日、来週何かがあるかもしれない。そしてですね、まあ、9月の24日の、えー、可能性について、ちょっと今日はお話ししていきたいなと思っておりますんで、え、ぜひぜひ最後までご覧ください。では、もう早速やっていきましょう はいということで今日はですね3つの可能性について考えてきたんですけども今日はですね、えー、それを順番に見ていきたいなと思っておりますではまず可能性一つ目ですねこちらでございます、えー、キャラクター CM が今日で、えー、最後ではない説ということでございますはいこちら激アツな可能性でございます、えー、キャラクター CM はこんな感じですねまあ、時と無一郎くんが先週そして観羅寺みずりさんが今週ということでまさすがに刀鍛冶の里編の象徴キャラクターが来て、まあ してるから、まあこれで最後でしょうと僕は思っていたんですが、なんとですね、唯一まだ登場してないキャラクターというのがね、まあいましてですね、それは誰かと言いますとですね、まあシナス川健也。 ということで、まあ、こちらのキャラクターは刀鍛冶の里編の方でもかなり重要なキャラクターとして活躍するですね。まあ、キャラクターとなっておりまして、まあ、アニメでもすでに登場しているキャラクターとなっておりますね。はーい、えー、こちらのキャラクターがですね。なんとまだキャラクター cm の方で登場しておりませんよ。ということでまあ、これがですね。怪しいんですよ。うんなんで登場してないの？っていうことなんですよねえー。炭治郎の同期でもありますから、かなり重要なキャラクターと。なってる んですけどもえまだえ登場していないんですよということですねあのスミちゃんなほちゃんとかえ全然重要じゃないキャラクターもえこのキャラクター cm に起用されてるっていうぐらいまあ、このキャラクター cm っていうものはですねもう本当にたくさんのキャラクターがですね使われているんですけどもそんななんか重要なキャラクターであります品ナズガワゲンヤがね、まあ、登場してないよということでまあ、これはどうなってるのということなんですよねはいなのでですね、まあ 最終ですね。品綱玄也が、えー、キャラクター CM として、えー、起用されてですね。まあ、それが最後の、えー、キャラクター CM とな。 でまあ、そこで、新情報の解禁がえなされる可能性があるんじゃないかなと、え個人的には思っております。まあ、これに関してはですね、ツイッターの方でも指摘されていたり、え僕のコメント欄の方でもえ、先週のコメント欄の方でも指摘されていたりということで、かなり、えー、鬼滅の刃の、まあ、視聴者さんというかファンの方はえ、注目しているポイントになってるみたいですね。はい。なので、まあ、これに関しては可能性はありますよと、なっているし、まあ、鬼滅の刃の公式さんがね、 菅玄を見捨てる可能性はねないと思うんだよねうーん<笑>品塚は玄也なんで使われてんだって<笑>感じなんだよねうんいやこれに関してはマジでなんかおかしいよねうーん品塚は玄也もうちょい前に登場してもいい感じだと思うんだけどなぜか登場してないし来週まさか まさかまさかという形なんですよね。うん。はい、ということですね。まあ、その場合、まあ、こちらに書いてある通り、まあ、9月の3日、来週の土曜日に、まあ、解禁されることになるんじゃないかなと、個人的には思っております。まあ、新情報の解禁、僕は待ってますよ、ということで、来週、ちょっと期待ですね。で、まあ、あ品津川原野に関しては、アニメではね、そんなにまだね、起用されてないというか、まあ、アニメではそんな登場回が少ないので、新たな PV ね、絡めてくる可能性ね、ありますよね。 ね、うーんということでちょっと来週は期待大ですねうんはいということで続いて可能性その2ですねまあ、今週か来週あたりにまあ、鬼滅テレビの特番情報が発表される可能性がありますよということでございます、えー、鬼滅のエヴですねまあ、これまで鬼滅テレビという特番の情報によって、まあ、最新情報っていうのがまあ時々解禁されてはいるんですけども、まあ、無限列車編の時も遊格編の時も、えー、特番っていうのはあったのでまあ この刀鍛冶の里編のの刀編特番っていうのもま、あそのタイミングっていうのが、まあ、このキャラクター CM が、ま、終わるタイミングで、ま、鬼滅テレビの特番みたいなのが、ま、一番いいんじゃないかなと思ってるんですよね。キャラクター CM という、この鬼滅の刃をね、こう、なんつうの宣伝するものが一つ終わるわけですから、まあ、そのタイミングで最新情報を出せば、この盛り上がるんじゃないかなと、個人的には思ってるので、まあ、鬼滅テレビの特番情報っていうのが、ま、あ そろそろ発表される可能性がありますよということで、まあ、もしですね、まあ、この鬼滅テレビという特番情報が解禁されれば、えー、そこでですね、まあ、最新情報の発表というのが確定になりますから、もう絶対に発表してほしいですね。 う、え、ん、ー、まあ、これに関しては、可能性っていうのはそこまで高くはないんだけども、もう来てほしいんだよね。うん、来てほしいんだよね、と言ったですね、情報となっておりますね。で、まあ、最近で言うと、呪術回戦だったりとか、スパイファミリーなんかもですね、特番っていうのをですね、やっておりまして、そこで情報解禁しますよ、と言ったですね、形式をとっているので、鬼滅の刃も、まあ、そういった特番の情報っていうか、特番で、 最新情報、でかい情報っていうのを解禁する可能性っていうのが一つあるんですよ。うんまあ、これはまあ、あの他のアニメとまあ、鬼滅の刃を比べるとね、まあ、その違う可能性っていうのもあるんだけど、アニメによって発表の仕方っていうのは全然違う可能性もねあるんだけども、まあ、近年の傾向としましてはやはりやはりやはり特番での発表が濃厚なので、まあ、この特番情報っていうのがね出ればもう本当に激アツなんですけどもねうん、出るかどうかという形でございますね。なのでこれに関 してはもう鬼滅の刃の公式ツイッターを見るしかない<笑>って感じですねうーん来週あたりにまあその情報が発表されてくれればですね僕はもう本当に大喜びしますよということでちょっと楽しみというかもう発表してほしいですねうんで関係ないけどさ呪術回戦去年鬼滅の刃と同じタイミングでやってた劇場版うーんがですねもう第2期呪術回戦第2期の発表が9月の半ばにありますから タイミングとしてはやはり鬼滅の刃も近いんじゃないかなと思ってるんですよねうん同じタイミングでやってた呪術回戦が、まあ、9月の半ばにね最新情報を解禁するということなので鬼滅の刃も同じタイミングでやってたならば、まあ、9月の半ばに解禁される可能性っていうのはあるよねということでございますはいなのでまあ9月は1つちょっと可能性高いっすよね最新情報出るねうんでまあ続いて可能性その さんですね。こちらでございますアニプレックスオンラインフェスで大きな情報が解禁されるということでございます。まあ、すでにですね。まあ、このアニプレックスオンラインフェスっていうのはですね。まあ、情報解禁されるイベントなので、まあ、鬼滅の刃もねまあ、情報が解禁されるっていうことはねまあ、確定はしてるんですけども、まあ、これ鬼滅の刃のイベントじゃないんで、まあ、そこまで大きな情報は解禁されないっていうね。まあ、可能性の方が高いんですよ。なのでまあ不安の方が高いよということで。えー まあ、去年のアニプレックスオンラインフェスではね、まあ最新情報解禁されたんですけども、あの場面カットだけだったんですよね。まあだから今年も場面カットだけみたいな可能性っていうのは非常にあって、まあそれだとね、やっぱり満足できないじゃないですか。うーん、やっぱ新 PV とか見たいしね。まあだからね、まあそれがちょっと不安だよということなんですけども、まあしかしですね、まあそれまで、まあこの9月の24日まで で何も情報が解禁されない場合ですね、まあ、大きな情報が解禁される可能性が非常に高いとなっておりましてですねまあ、これですねまあ、どうなるかということなんですけどもまあ、だからそうですねこの来週とか再来週とかに何もこう情報解禁がなかった場合はねもう本当アニプレックスオンラインフェスなんだなということになりますね、えー、確定ですね、えー、だからアニプレックスオンラインフェスで新 PV とか、まあ、解禁しちゃうんだなということで う, ですね、うんはははいはい、はいまあ、だから、その場合ですね。まあ、9月の24日に、まあ、あの、情報が解禁されることになりますよ、ということなんですけどもね。まあ、これ、もう、あと1ヶ月切ってますから、まあ、非常にそうですね。まあ、9月っていうのはやっぱり暑いですよね。うん、情報解禁のタイミングなんじゃないかな、と、個人的には思ってますね。うん。まあ、だから、一つ、安心材料みたいな感じですかね。まあ、何もなかったらこれがあるよ、っていう感じですかね。うん。はいでは ですね解禁される情報っていうのは一体何なのかということでまあ、解禁される情報についてちょっとまとめてきましたということで見ていきましょうえまずはその1こちらでございますねえ新 PV ということで新予告 PV ですねまあ、こちらに関しては、まあ、非常に可能性は高いんじゃないかなと思っておりましてやっぱり4月からですねまあ、新予告 PV というのは出てないし4月の PV に関してもそこまでえ刀火事の里編の の尺はね、あんまりなかったんですよ。なので、まあこの刀鍛冶の里編アニメーションでどういう感じで描かれるの？っていうのがまあ、しっかり描かれた、えー、ちゃんとした pv っていうのが、まあ、公開される可能性っていうのはすごい高いよね。となっておりますね。うん、やっぱり見たいよね。うんまあ、なので、まあこの可能性は非常に高いかなと思っておりますね。で、まあ続いてなんですけども、こちらということでまあ、声優ですね。まあ、声優さんに関してはまあ、今のタイミング。じゃ ななくてもも全然いいかなとは思うんででですすすけどもやっぱりですねね刀のの里編はです、ね、上限の鬼がまあ、その声優さんの解禁っていうのはね、まあ、あってもおかしくないんじゃないかなと、個人的には思っておりますね。まあ、だから、上限の鬼の、まあ、声優発表 PV みたいなね、感じの PV が出てもおかしくないんじゃないかなと思っておりますね。はい。まあ、これに関してはそこまで可能性っていうのは高くないですけど、 けどねうん、はい、ということで、続いてなんですけども、こちらということで、え新キービジュアルですね。まあ、こちらに関しては、まあ非常にハードル低く、まあ、可能性は非常に高いんじゃないかなと思っておりますね。やっぱり、キービジュアル全然出てないですしね。うん、全体像っていうかね、刀冶の全体像のキービジュアルがまだ出てないよということなので、うん、種類も少ないし、うん、新キービジュアルはそろそろやっぱ欲しいよね。一つやっぱモチベーション につながるものだしなんかやっぱキービジュアルで大事だからねその顔になるからねそのうーん刀鍛冶の砂点の顔になる部分だからちょっとまあ欲しいしまあ、可能性としては非常に高いんじゃないかなと思っておりますでまあ続いてですねこちらでございますえー、放送日ですね、まあ、放送日に関してはまあだから2023年なのか2022年なのかみたいな感じでちょっと大まかな放送日のちょっと決定というか 確定がないので、まあ、それがやっぱ不安な、うん、要素の一つになってしまってるので、まあ、そこをちょっとこう、うん、まあ、確定させてほしいかなと個人的には思っておりますね。で、まあそしてこれに関してはどうなのかな、まあ、可能性としてはまあ高いのかなとは思いますし、まあ、新 PV が公開されれば、まあ、そのタイミングで同時にまあその2023年ならまあ、2023年放送と発表されるんじゃないかなとは思うんですけどね。うん、まあ、これに関してはちょっと欲しいですよ。 よね、うんはいということですね。まあ、この4つの情報っていうのはまあ、かなり重要な情報なので、まあ、どのタイミングで解禁されてもおかしくないですし、やっぱりまあ、解禁される可能性非常に高いですよね。うんで、まあ新 pv と新規ビジュアルに関しては特に可能性が高いよとなっておりますので、まあ、皆さんちょっとその辺を頭に入れてまあ、楽しみにしてほしいかなと思っております。はい、ということで、まあ、本日のまとめでございますね。まあ、まずは来え。来週く 9月の3日ですね、えー、品塚はゲンヤが登場してないのでまあ、そこでまあ、最後のキャラクター CM が投稿されてまあ、あの新たな最新情報が解禁される可能性があるよということそしてですねまあ、近々鬼滅テレビの、えー、特番が発表される可能性があるよということで、そして、まあ、もし何もなければ、えー、アニプレックスオンラインフェスで大きな情報が解禁される可能性が非常に高いよということでございますはいということでまあこんな感じなんですけども皆さん楽しみですねやっぱこう 一つこういう感じでやっぱ考えていく時間っていうのも非常に楽しいですよね、うん、ということで皆さんですね、まあ、高評価チャンネル登録そしてまあコメントなんかもぜひぜひよろしくお願いしますでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょ う, うっイいやー来週ですね まあ、動画作りたいいなと思まますよ、うん、で、まあ、来週そうですねまだまだ期待できるポイントがあるっていうのは非常に嬉しいですよね、うん、ということで、まあ、関連動画見といてください是非ねはいということでバイバイ